森ピンコロ体操の時間です体をほぐしたり伸ばしたりしながら心も癒しましょう体を動かすと同時に心のサビを落とすつもりで大きなパフォーマンスを繰り返しましょうはじめに軽く背伸びです 両手の指を組んで、手のひらを天に向けて体をゆっくり大きく伸ばします。1。2。3。4。5。6。7。8。上体を右や左に傾けます。右に1。2。3。4。左に。1, 2 3 4少しひねりましょう右に1 2 3 4左に1 2 3 4手を下ろして首を回しましょう椅子につかまりながら回すと体が安定します ゆっくり自分のペースで右から回したり、左から回したりします。首が疲れると、血液の流れが悪くなります。続いて肩たたき体操です。椅子に座ってください。この体操では四二一ゼロ。2 1 0 と半分ずずつ肩肩ををを叩叩叩くく回数を減らししていいきききまままますす右右手左手手左左のの順ででリズムよく叩きましょうははポン 次は左手で右肩を叩きます。三、はい、一、二、三、四、一、二、三、四、一、二、一、二、一、一、ポン。さあマレリーナ体操です。椅子の横に立ってください。 椅子につかまりつま先立ちをします1回2回3回次につま先立ちをしたらそのまま膝をゆっくり曲げます1回2回3回 次に片方の足を椅子に乗せますそのまま上体を前にゆっくり曲げていきます1回背やお尻の筋肉が伸びるのを意識します2回3回足を交代して 反対の足を椅子に乗せて同じように繰り返します。1回2回3回今度はロクシング体操です。両手で握り拳を作り、顔の前で構えたポーズを取り、 左と右のパンチを素早く繰り出します。左右、左右、左右。今度は2回ずつ、3回繰り返してみましょう。左左、右右、左左、右右、左左、右右。足は軽快なステップを踏みながらやってみましょう。左右、左右、 左右次は横綱体操ですあなたは無敵の横綱ですどっしりと四股を踏みましょう足をやや開いて手を膝の上に置きゆっくりとしゃがみます一回二回膝を曲げたまま 手を膝から離して拝むようなポーズをします1回2回ついでに肩入れ体操も行いましょう1、2、3、4 1、2、3、4 今度は野球体操ですまずはピッチャー体操です左足を引き、背を伸ばし、両手を上げて大きく振りかぶります第一球、投げました続けて二球目を投げましたこの体操はややオーバーな動きで行いましょう三球目を投げました 四球目を投げました。次はバッター体操です。ピッチャーの投げた球を思いっきり打ち返しましょう。一球目。二球目。三球目。四球目。 次は急がば回れ体操です。椅子や壁につかまりながらでも構いません。この体操は足を後ろから回して前に進みます。普段の生活ではありえない動きなので、脳をかなり刺激します。もう一度やりましょう。 この体操は腰のダイエットにも効果があります慌てずに根気よく畳1枚分を歩く努力をしましょう最後は深呼吸です肺の中にある古い空気を全部吐き出します 次に思いっきり空気を吸いましょう息を吐いて1 2, 3,、2、3、4思いっきり吸って5、6、7、8もう一度行います息を吐いて1 2, 3,、2、3、4吸って5 6, 7,、6、7、8 はい、普通の呼吸に戻りましょう生活モットーはサン主義です三の「三なサン主義で生活を楽しみましょう。